あのこうやってたを転がしたらカれンちゃん楽しんでくれるかなと思ったら全然興味なくて目の前でサッカーしたらじゃれてくれるかなと思ったんだけどこれも遊んでくれなかったですねこれを使うのはちょっとずるいなと思ったんですけど遊んでもらいたかったんでワンプッシュしてカれンちゃんとこに転がしたらぜんだどいかねえのうわ え牛じゃないんだけど、牛じゃないんだけど、牛じゃないんだけど。こうなってしまったら仕方ない。行けスタート。コマネチビーム。ーうわー、やられるーー。よし、こっちだ。そうだ、いいぞ。そうだ、こっちだ。よし、そうだ、いいぞ。そうだ、あと少し。よーし、来たー。え、なんでよ、それ。 チュートロコハンターアン甘えいらっしゃい w a e o n i to the o c e n o r h a r o r c h a s d h a r d o r c a r d h a r d o h a r d o d o r c h a a r o r c h a r o r c a r d o QUE SETI、yeah. no. はいいいみんんななながいるってそんなわけないでしああもうチャイのおもねばっかり見ないで目つぶし おいただきますなに ちょっと何 何, 何, 何？この人全然くれない？